マリオゴルフスーパーラッシュもようやくチュートリアルが終わりました。ここからが本番ですね。6月28日昨日の動画の概要欄で問題提起した内容を提案広場に投稿したのですがそう思わないという人が結構いたのでその人たちに向けてちょっと思い知らせる動画を作ります。そう思わないと回答した人たちはこれが眩しくないと思っているわけですね。これが本当に眩しくないのですか本当ですか 本当に眩しくないんですか絶対眩しいと思うんですが、本当に眩しくないとでも言うつもりなんですか本当ですか後悔してませんかこれが眩しくないって本当ですかごめんなさいするなら今のうちですよ、ね。さすがにやりすぎました。反省しています。黄色と赤の点滅だったら即死していたところです。